translations.com。それでは第5回のエピソードの始まりですいつもは携帯で文を書いていますが今回は状態で書きました携帯はですますで終わる文のことです状態はだである でで終わる文のことです数日前母が電話をくれた。特に用事はないのだけどと言ってタイミングが良かったのでそのまま30分ほど話した。いろいろなことを話していくうちに知らない人に話しかけるという話題になった。 そして二人ともそれについては問題なくできるねと合意した。私は結構内向型で一人の時間が大好きだけれど出かけた先で知らない人に話しかけることには躊躇しない方だ。それは母から譲り受けたものだろう。両親から特に母からは 外見や社会的地位に惑わされずに人々の良心を信じて出会っていくということを学んだ私が4歳くらいだった時いつも母と買い物をしていたスーパーで時々会うおじさんがいた当時50代か60くらいの人で顔に傷跡があり ちょっとこわもてなおじさんだった。いつも一人だった。おじさんは挨拶をしてくれて、母は迷惑にも面倒にも思うふりを見せず、おじさんと会話をしていたけれど、おじさんが他の人と話しているところを見たことがなかった。おじさんは時々 私にアイスクリームを買ってくれようとしたのだけど母が丁寧にお断りをしたそれでも年に12回は買ってもらった覚えがある溶けないうちにとスーパーの外で食べる私をおじさんは目を細めて嬉しそうに見ていたのを覚えている私は高校生の時は 接触障害があったため学校には卒業をするために必要な日数を確保するためかろうじていくという状態であったでも夜になるとダンスクラスを取るため巣がジャズダンススタジオには毎晩のように通っていた踊っている時だけちゃんと息ができるような気がした その頃私たち家族は町の中心に位置するマンションに住んでいたエンジニアの父が緊急の際にすぐ出社できるようにという理由からそして町の中心地はピンク街の近くでもあったちなみに治安は良かったですよダンススタジオには自転車で通っていた家から 数百メートル離れたところにピンク街の端に位置する少し高級感のあるお店があったこのお店は目がチカチカするようなネオンのサインがないという点では好印象だった閉められたドアの前にはいつも誰かしらスーツ姿のお兄さんがお客様をお出迎えするために立っていた 三人くらいのお兄さんたちが日替わりでいたように覚えているその店がどんな店であれそのお兄さんたちを無視する気になれず通りかかるたびにえしゃくをしていたするとお兄さんたちはあごをひょいっとあげてくれたり片手をあげてくれたりした そのお互いの存在を認知する作業はやがて声を通しての挨拶になり私がダンススタジオに行く時の「こんばんは」には「気をつけてな」に帰ってきた時の私の「おやすみなさい」には「おやすみ」になっていった一度も 自転車を止めて話したことはなかったけれど、自転車のスピードが許す限りの最小限の情報を交換した。私がダンスのレッスンのために夜出ていくことをお兄さんたちは知ったし、夏はよさこい祭りの練習をしていることも知った。なのでお兄さんたちの挨拶は 時々バリエーションに富むようになったよさこい祭りの前日には明日頑張れよと言ってくれたしいつもより遅く帰ってきた時はおお無事帰ってきたなと言ってくれたお互いの名前は知らなかったし無理に知る必要はないと思った そのお兄さんたちがどういう経過でその仕事をすることになったのかはわからないし、どうして挨拶してくれるのかもわからなかった。でも食べ物と体重計で自分を拷問する孤独な日々の中、彼らは私のよもりとして冷たい心に一筋の光を投げかけてくれる存在だった。まるで 俺らはあんたの闇を見守り言うでとでも言うかのようにある夜母と一緒にその店の前を自転車で通りかかることがあった店の前に来て母と私は同時に「こんばんは」と言ったするとそのお兄さんは私たちを見て「この母あってこの娘あり」 とでも言わんばかりに笑っていた。私たちが親子だったって分かったのだろう。お母さんも挨拶しとったん。あかりもと二人で笑った。と同時にお兄さんたちに挨拶をしていた母のことを誇らしく思った。それに昼間はその店の前には誰もいなくてあのお兄さんたちは 本当に存在するのかなと思うこともあったから母もあの夜現れる人たちを知っていて嬉しくなったこれはほんの二つのエピソードだけど他の方が見て見ぬふりするような方々を含め知らない人たちと母が打ち解けていく様子を私はただ見て育ってきた 母からは人々の根底に流れるキラキラしているところを見つめて出会っていくことの大切さを学んだ。そしてこの世界は時には怖いところだけれどそれでもやっぱり美しくてそれを信じて参加するに値するところだということを教えてもらった。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 ででででで終終わわるるる文文ののここととすす状態はだあ Now, let's get into the fifth episode. I usually write my blog entries in the K-Tai format, but this time I wrote it in J-Tai. K-Tai is a writing style that ends with Des or Mass.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 We agreed that neither of us is afraid of talking to strangers, although I'm an introvert and I love spending time alone. From my parents, especially my mother, I learned to trust people's goodness.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 それでも年に12回は買ってもらった覚えがある。とけないうちにとスーパーの外で食べる私をおじさんは目を細めて嬉しそうに見ていたのを覚えている。When I was about four years old, I, I remember seeing a man with a noticeable scar on his face at the supermarket where my mom and I regularly shopped. We didn't see him every time. But we saw him sometimes. He was probably in his 50s or 60s at the time, and he was always by himself. He would say hi, and we would say hi back to him. I remember my mom carrying on casual conversations with him. I didn't see other people talking to him. Whenever he said hi to us, my mom didn't look bothered or scared. Sometimes he tried to buy me ice cream. And my mom often politely turned down the offer, but occasionally I got the ice cream and I remember thanking him and eating it in front of the store before it melted. I remember seeing his eyes were squinting and he looked happy seeing me eat the ice cream. 必要な日数を確保するため、カロージていくという状態であった。でも、夜になると、ダンスクラスを取るため、すが、ジャズダンススタジオには、毎晩のように、通っていた。踊っている時だけ、ちゃんと、息ができるような気がした。In high school, I had an eating disorder and crowd phobia.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 そして町の中心地はピンク街の近くでもあったちなみに治安は良かったですよ。My family lived in an apartment then located in the central part of the city.This was because my father was an engineer and needed to go to the office immediately during an emergency.Since it was in the middle of town, it happened to be in a red light district, but, but a safe area.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 いつも誰かしらスーツ姿のお兄さんがお客様をお出迎えするために立っていた3人くらいのお兄さんたちが日替わりでいたように覚えている I used to ride my bicycle to the dance studio.A few hundred yards from my house stood one of the high end looking businesses on the edge of the red light district. I liked that this business didn't have any obnoxious flickering neon signs.There was always a man in a suit standing in the front of a closed door to greet their guests.There were two or three men and they took turns standing outside. その店がどんな店であれ、そのお兄さんたちを無視する気になれず通りかかるたびに会釈をしていた。するとお兄さんたちは 顎をひょいっと上げてくれたり、片手を上げてくれたりした。そのお互いの存在を認知する作業は、やがて声を通しての挨拶になり、私がダンススタジオに行くときの、こんばんはには、気をつけてなに。帰ってきたときの、私の、おやすみなさいには、おやすみー I knew what the shop was for, but I didn't want to ignore the doorman's presence. I gave them a quick bow whenever I passed by, and they lifted their chins toward me or raised their hands as if to say, hi. Eventually, our nightly recognition turned into verbal greetings like, good evening, on the way to a class, and them responding, be careful, meaning of the traffic. When I came home, I said good night and they replied good night. 夏はよさこい祭りの練習をしていることも知ったなので、お兄さんたちの挨拶は時々バリエーションに e むようになった。よさこい祭りの前日には、明日 y the day, the day, the day, the day, t は、お、oh, d I never stopped to talk to them, but we exchanged the pleasantries that my bicycle speed allowed for. They eventually knew I was going to dance class and practicing for Yosakoi, an annual dance festival of my hometown, in which the whole town dances. Sometimes their greetings had variations Good luck tomorrow! for the night before the festival. Or, oh r o good, you're back safely when I came home later than usual and so on. Ota Gai no n a m e a s h i t h m r s n a m o t a So no nii n t a h i g kee ka de, so no shigotu i d n t a no k hawkarnai shi, Doosi te t s i t e o k o r n a k t a t a We didn't know each other's names.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 見守り言うでとでも言うかのように。But in the lonely world of torturing myself with food and a scale, they became my night watchers and provided a ray of moonlight into my dark cold heart as if to say, we see you. ある夜、母と一緒にその店の前を自転車で通りかかることがあった。店の前に来て、 To w a t h i w a d i w a t eat that. Sulto, Sono Nisan, w a t a s h i w Mite, n o Haha, t t e Kono, Musme, Arri, to Demu, u a n b a a r i Ni, w a l t t e i a w a t h i t a i Ga, Oiako, d a t t a t t Wakatano, d r One evening, my mom and I happened to go out together on our bicycles. When we passed in front of the business, we both greeted the doorman. He looked at us and laughed as if to say, Ah, you two are related. Makes sense. お母さんん。ももあいしししととととっっったんあかりもとふたた。たたかりで笑ったと同時に、に兄ちををていた母のことを誇らしく思った My mom and I also looked at each other and said, You've been greeting them too? Then we laughed. At the same time, I was impressed by my mom once again for being their regular greeter. So, here, my mom is a little bit of a greeting. I'm not sure if I'm a little bit of a greeting. I'm n a l s o No one was standing there during the daytime, so sometimes I wondered if they really existed. I was happy to know that my mom knew of these souls that appeared nightly, too. これはほんのふつのエピソードだけど、他の方が見て見ぬふりするような方々を含め、知らない人たちと母が打ち解けていく様子を私はただ見て育ってきた。 These are only two examples, but I have many more episodes of my mother making friends with strangers, including outsiders, with whom other people did not seem to want to be associated. キラキラ From my mother, I learned to look into the luminous place flowing deeply within each of us and to meet people in that place. So, from my mother, up. 今回の日本語レッスン「会釈する」「会釈」にはいろいろな意味があります。一つはこのエピソードでも使われていたように挨拶をするときに使われます。 頭を少し下げますがお辞儀ほど深く下げません相手に今ゆっくり話せないけどあなたの存在を認識したことは伝えたいという時に使いますお辞儀をするほどの改まった機会ではなく例えば廊下ですれ違う時などにしますその他に会釈には こんがらがった内容を意味が通じるようにするという意味もあります。また、事情を説明したり、相手の必要とすることを考えて、心配りをしたりという意味もあります。えしゃくする has several meanings.In this episode, it was used to greet someone. You slightly bow, almost like nodding. Not as deeply as a real bow. You can do so to let the other person know there is not sufficient time to talk to you right now, but I recognize your existence. We often do eshaku when we pass by someone in a hallway. Also, eshaku s u r u means to explain a situation or to estimate what the other person may need or want and take it into consideration. に値するこれは話している対象のものが空欄に入るものと同じくらいの価値があるという意味です。値という漢字は英語では value ですなので英語では it's worth 何々という意味になります例えばそのレストランは「行く」に値すると言えば It's worth going to the restaurant という意味になります。彼の行動は尊敬に値するというと、His actions are worth respecting となります。blank に値する means something has the same value as what's inserted in the blank.The kanji means value, so the whole phrase means it's worth blank. For example, if you said そのレストランは行くに値する it means it's worth going to the restaurant. Or you could say 彼の行動は尊敬に値する it means his actions are worth respecting. ご質問やコメントなどございましたら、サイトのコンタクトフォームにてご記入ください。それではまた。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 英語を学ばれている方用のセ文を朗読してくださるのは私の友人である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 translations.com Website de va, ganko ga ny hong go to, a go no, l e o f o l t r a n s l a t i o n s c o m へ行ってみてください Now, let's get into the fifth episode. I usually write my blog entries in the K-Tai i format. But this time I wrote it in JO TAI. KTI i a is a writing style that ends with DES or MAS, which is polite and formal and used widely in professional settings. JO TAI is one that ends with DA or DE ARU, which is plainer and is often used to jot down your thoughts or feelings. A few days ago,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 And eating it in front of the store before it melted. I remember seeing his eyes were squinting and he looked happy seeing me eat the ice cream. In high school, I had an eating disorder and crowd phobia, and I barely managed to go to school. But I was able to go to Suga Jazz Dance Studio to take dance classes every night. When I danced, I could breathe deeply.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 I learned to look into the luminous place flowing deeply within each of us and to meet people in that place. Also from my mother, I learned that the world can be a scary place sometimes, but it's worth believing in and showing up. Now you will hear English followed by Japanese. Now you will hear English f o d Japanese.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 状態はだででであるる終わる文のことです数日前母が電話をくれた。特に用事はないのだけどと言った。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 I learned to trust people's goodness, regardless of their appearance or social status. Leo sin kara, tokni, haha kara wa, gai ken ya, shakai teki tchi, ni, mado wasarezni, hito bito leo sin o shin jite, de a teiku, do yu koto, m a d When I was about four years old, I, I remember seeing a man with a noticeable scar on his face at the supermarket.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 私は高校生の時は摂食障害があったため学校には卒業をするために必要な日数を確保するため辛うじて行くという状態であったでも夜になるとダンスクラスを取るため須賀ジャズダンススタジオには毎晩のように通っていた踊っている時だけ ちゃんと息ができるような気がした。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 でも食べ物と体重計で自分を拷問する孤独な日々の中彼らは私の夜守として冷たい心に一筋の光を投げかけてくれる存在だったまるで「俺らはあんたの闇を見守り言うで」とでも言うかのように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 So, in the e o e d I w a t h a t I was a p o n who w r o n w o was e s o o w a a p e r s h o was a p h a s a p e r o n h e r s w e r e r s o n w h a s a p e s o n who w a e r a s s o n w was a p e o n w e r h o w a a p e r n w h e r s o h o a n w h was h a s p e r o n w h e r s These are only two examples, but I have many more episodes of my mother making friends with strangers, including outsiders.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 それでもやっぱり美しくて、それを信じて参加するに値するところだということを教えてもらった。noticeable. The root word is notice and able is the suffix. Together it becomes an adjective, which means likely to be noticed. If you said Oh, this shirt has a noticeable stain. It means there's a stain that's hard to miss. By adding ly at the end of the word, it becomes an adverb. You could use it like this. The gas price increased noticeably. この言葉のルートワードは notice です。ルートワードとは木の根っこのようにフリルを取り払った後に残る基礎の部分のことです。 最後にくっついている英語は設備字といってルートワードを味付けしてくれています英語は前に来るルートワードができるようになるという意味がありますこのルートワードの notice は気づくという意味ですねなので英語がくっつくと気づけるという意味になります Oh, noticeable this shirt has a noticeable stain a といえば、uh, このシャツはどうしても目につくシミがあるという意味です最後に ly をつけることで助動詞になりこのように使います The gas price increased noticeably ガソリンの値段がはっきりとわかるほどに上がったという意味です High end. It means upscaled, sophisticated, rather expensive products or services. It's ranked toward the higher end of options, so it's called high end. You could say, for the first time, I had a meal at the high end restaurant and it was amazing. Or, I got myself a high end camera. I'm gonna take lots of photos. これは、高級で洗練された、どちらかといえば高価な製品やサービスを意味します。上位の方、つまり高い方に位置づけられるので、high-end と言います。For the first time I had a meal at the high-end restaurant and it was amazing といえば、 初めてあの高級レストランで食事をした素晴らしかったという意味に I got myself a high-end camera I'm going to take lots of photos といえば高性能なカメラを買った写真をいっぱい撮るぞという意味になります。